はいえー、っとなんだっけ4月の29、えー、土曜日朝の避なですうわここは暑いな、はい、現在は 26.9 度湿度は 35% はい はい。記入することは、農場長がやっておいてくれたので、普通にひなみます。はい。親の知らないうちに、長くなってます。広くなったね。じゃあ、みんなおはよう。<笑>はい。あ、よかったです。かわいいね。<笑> 圧倒的な感じですあ、ね、あー柔道にシロがよんみんなおはようあなんかすごいすごい声まするあたたたっ10番が復活したようでそう 生まれたばっか<笑>未熟だったんかな。なんなんだろう。なんか一過性のものだったようです。スーパーチの子だね。うん。もう離れてるんだけど。うんいや。ミスタードーナツにこんな客がいたな。えー？社長。いや小さい。丸いミスタードーナツあるじゃない。うん、コロコロしたやつ、うん、に首が生えたやつ。 そっちだ、ね、この足マットはいい感じですねうんすごくいい感じですはい、水も餌もちゃんと 食べてるみたいです。はい。はいちょっともうもうダチョウですね。<笑>あららら。ちょっちょっちょっ君大丈夫なの？はい この子泣いちゃって、あ復活だ、いいね。はい、えー、マダム模様がありますがもうダチョウです。すごいな。今復帰しましたね。 一番うんこ。うん、餌も総量で四分の一杯ぐらいはあげました。うん。大丈夫 か, か、なんか。こんなんだ。<笑>いやー、あと、足腰がしっかりしてきましたね。もうダチョウだよな。いいぞいいぞ、羊が食えばみんなが食べる。 はい、いい感じです。本当におおお、また来た。はい。はい、ちゃんと。ちゃんと動画が分かった、いい形です。やめて、頭つかないで。 ウウェイウェイって感じでこう<笑>いやっぱりやられるのは10番だ。 はい、うん。こんな感じで、四月の二十九のひだしゃの様子でした。はい、皆さん、バイバイ。バイバイ。